おい、大丈夫か腹がお前お腹かが痛いのか俺は医者だ見せてみろおかしいな熱もないし脈拍も正常だ一体どうなってんだおいおいチョッパーにも原因が分からねえなんて相当ヤバい病気なんじゃねえのかきっと た特有の病気なんだおいお前この症状になったのは初めてかち違う前にも何度かああそうか前にもこの病気にかかったことがあるならその時に使った薬が菜の花のどこかに売ってるかもな探すなら町の中心にある広場だなそこならいろんな店がたくさん並んでいたはずだ行こうみんな俺。これ 医者としてこいつのことほっとけねえぞ待ってろすぐ戻ってくるからな急ぐぞ広場があるのはここから北だ おかしな病気ね診断しても何もわからないだなんてきっと俺がまだ未熟だからだとにかく急がねえと 持って行ったやつ。誰か見てたりしないかな？ なんだお前たちお前だなナノハナ中の薬を持って行ったのは急病人だっているのにひどいことするなよな黙れ俺は国王様の命令を受けて動いているんだ貴様らなどにとやかく言われる筋合いはないいいから町の人に薬を返すんだうるせえ文句なら 命令を出した国王様に嫌がれこいつ、本当はバロックワークスのくせにあくまで国王軍のふりを続ける気だぞ大丈夫だチョパー。俺に考えがあるどうすんだウほんいやーすまない今のはお前を試したんだちゃんと国王軍の演技ができているかどうかをねお前ミリオンズだろ 実は俺たちビリオンズでな上の命令でお前から薬を受け取るように言われてきたんだえー、何言ってんだウソップいいからここは黙って見てなさいビリオンズそれならそうと早く言ってくださいよ指令書通りこの町の薬は全部奪ってきました見てくださいほらそうかではもらっていこう今頃町のやつら 薬がなくて困ってますぜ。今度は医者でも引っ立てましょうか。病人は死んじまうかもしれねえですやね。お前薬は簡単に手に入れられそうだけど、俺このまま戻るなんてできねえ。繊維がこう言ってるが、どうする、ルビー。ぶっ飛ばして薬を全部取り返すおう 授業にはちょうどいいなそこがけ<笑> 寄せてやれしょうがないやりますか行くわよ オ俺は強くなったんだその力見せてやる私の番のようね。 フルー ちょっと痛いだろ 任せてどれどれいっただっけ来いよ切られる覚悟があるならなやっと俺の出番かゴムゴムの 飯よしこれで薬は全部回収できたなだけど薬をどこに返せばいいのかわかんねえし一回さっきの店の人に聞きに行かねえかそうだなそれにこの中のどの薬があいつの複数に効くのかも確認しないといけないしな